最近 Zoom でオンラインセミナーをされる企業様が多いと思いますセミナーではパワーポイントや動画を使うことが多いと思いますがその際画面共有で資料を見せますがこれはパソコンの CPU を結構使うので動画がカクついたり最悪はパソコンがフリーズしたりする原因になりますしかし M スタジオを使うと画面共有をしなくても パワーポイントや動画を皆さんと共有することができますのでパソコンの CPU 使用量を抑えることで動画がカクつくこともありませんしフリーズを防ぐことができ ま, すまたこのように画面がスムーズに動くのでズームの画面共有では時間がかかる コンテンツの切り替えもスムーズに行うことができます今回は Zoom で行いましたが Skype や LINE の映像通話など様々なアプリでも M スタジオが使えますぜひオンラインセミナーに M スタジオを使ってみてはいかがでしょうかどうもご視聴ありがとうございました